ね、お人形さんの、はい、本当のご子孫だということでございますので、はいね、そういったところもこの楽曲に乗せてお声を乗せてぜひ踊っていただきたいと思いますそれでででは、M、の皆さんで松井優太です。